you <laughs> 少し前の話になってしまうんだけども、マーク・ラムザイー教授の論文、一つは童話対策事業批判、もう一つは水平社の頃からのブラック解放運動批判、この二つの論文、インターネットでね、この自転車のサイトで公開してるんだけども、まあ見たい人はそれを見ればいいっていうことになるんだけども、中にはですね、ぜひ印刷して本にしたものを手に取りたいっていう人がね、少なからずいるんですよね。まあネットで見ればいいのになと思うんだけど、やっぱりこだわりのある人がいるし、 誰かに、ね、このリアルな場面で見せたいとか、そういう人もいるんですね、でねあの、ブログ出版局っていうサービスがあって、これはね、ブログってね、あんまし最近やる人も少なくなったかな、まあ、相変わらずアフィブログなんかはまだね、盛況なんだけども、そのブログのデータをですね本にするサービスがあるんです。例えば FC2 とかですね 自転車が使っているのはワードプレスなんですよね。ワードプレス使っている人も多いと思います。そういうデータをこうエクスポートしてで、FC2 なんかだとね、直接申し込めるんです、実は。でそして、その、マーク・ラムザイー教授の論文。あれ、ワードプレスのデータとして入っているので、ちょっとまあ、やっつけなんですけどもね、このブログ出版局で本にしたんですね。でちょっとね、これ届いたのがあるので、こういうショットをてみます。どんな風になるのか。 あ、薄い本ですねアンデ。アイデンティティ政治の発明について、日本における被差別民。日本の被差別民政策と組織犯罪、動画対策事業の集結。ちゃんとね、二つ、こうやって製本されてます。ちょっと開けてみますかね。こうやってね、ちゃんとこう、ビニールで包んで届くんです。これちょっと。はい。 えー、とねこっちが1つ目の論文ですね。ちょっと見てみますかね。ああ、結構ね、やっつけで、やっつけでデータぶち込んだんだけども、まあなんかそれなりの体裁になってますね、これ。うん、もう1つのやつ、これは、あなるほど、ちょっと、あ表なんかもね、割合、まともに出てるんじゃないですか。 ちょっとね文字が折り返されたりして読みにくいところもあるけども、いや、でもなかなかいい感じになってますね、いいんじゃないですか、これは。ということでね、この下の概要欄のところにね、これをね買えるリンクを貼っておきます。買えるって言ってて言もねもうオンンデマンド印刷ななんであの結構な値段というか 1冊、印刷数の1000いくらぐらいしますね、2冊だとね、送料含めたら4000ぐらいになっちゃいましたね、でも、それでもね、この印刷物が手に取りたいっていう人は、ぜひ申し込んでみたらいかがでしょうかと思うわけです。ちなみにこのブログ出版局はですねあの あ私がハッチシーってこの関係者というか開発者なんでまあ一応この動画にはですねこうプロモーションという風に入れときますうんまあ一応利害関係者なんでねまあ私にそんなね金額は入るわけじゃないんだけどもまあそんなにねたくさん頼む人は い, い, いないですよねほとんどの人は多分あのウェブサイトで見るし何 な, ならあのウェブサイトプリンターで印刷したっていいわけですただでもね人によってはこの本の形がいいんだっていう人がねなんかどうもい 指定数いいいいるみたいで、えー、こういうのを作っていました、まあ内容はねあのもうあの前に動画で説明した通りですこれについてねなんか解放同盟がね国内外の学者から批判されてるからこれはもう学術的価値はないんだって言ってるんだけどもまあとんちんンなことを言ってますよねなんか学問っていうものを理解してないのかなと価値がない論文だったら批判されないで無視されるんですよね で価値のある論文ってもう理系の分野でもねそれ衝撃的な研究があったら当然いや本当にそうなのかっていってねいろんな人が批判するわけです。まあ、これは批判された結果じゃあ内容が間違ってるとかそういうことでもないですからね、まあ、一部の内容についてどうこうどうこう見解の相違がみたいな感じは言われるんだけどもでも例えばねあの松本慈一郎が。 大陸で薬売ったりだとか、うさんくさい商売をしてたとか、まあ、そのあたりについてはもう事実なんでね、もうグーの根も出ない感じですよね、えー。ということでね、特にね、この学術的な活用されたい方っていうのはね、ぜひね、これね、利用していただければいいんじゃないかと思います。ということでね、今日はね、プロモーション動画でした。